令和2年12月23日、阿蘇市立阿蘇小学校で、すすきを使った卒業証書作り、紙すき体験が行われ、6年生の児童たちが自分自身の卒業証書を作りました。阿蘇小学校では、5、6年生の学年で草原学習に取り組んでいて、現在の6年生は、5年生の時には、阿蘇山条ビジターセンターを訪れ、 草千里で学習したりまた、今年9月には黒川牧野での野草や昆虫の観察とススキ狩りを行いましたこの日のカミき体験は9月に児童たちが牧野で刈り取った草原のススキを原料に自分の卒業証書を作ろうというもので環境省や九州バイオマスフォーラム阿蘇グリーンストックなどから講師を招いて 6年生48名が参加しましたまず水槽の中の原料をすきげたですくいますこれを2回繰り返したら次に給水器で水分をしっかりと吸い取りすきげたから紙を取り外してパネルヒーターの上に乗せます仕上げに布で叩いて20分ほど乾かすと完成です、えー、叩くのが面白かったですあのー。 水をすくうところ。思ったより重かったです。自分で作ったのが自分の卒業式に使われるから嬉しいです。みんな草原は好きですか？はい、どんなとこが好きですか？草原なんか心が安らぐみたいなとこが好きです。 最後にクラスごとに記念撮影し、来年3月の卒業式で、自分で作った卒業証書を受け取ることになっています。